水にぬれるとですね、大変、あとの調理が大変なんで、きょ う,、えー う, う、こ れ, れ, これ<笑><笑><笑><笑>ることいいなっていう。<笑><笑> 残っていいんで健康管理。 で YouTube, YouTube ですか<笑> 飲んでますかちゃんと。 夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢、夢。 っとこれ YouTube、いいんじゃないで<笑>すか 悪いのは自分で生かした私じゃないとかどうしたらアブシエンがこの国お母ちゃん